コラークいつまでも見物というのもな。 消すうがだが安心しろこれ以上恥をさらさぬよう離せ何者だ貴様やろやれ、そう騒ぐな貴様は久しぶりじゃなサイファン。 なるほど長らく姿を見せなかったからといって別段腕を上げたというあの旅家の子供がまとっていた点刀剣には司法院家の門がついていた他に肩入れしたなどと知れたら四大貴族の一角を追われることは確実だと久々に憧れの先輩に会えて興奮しておるのかそれとも平然の鬱憤の発露か隠密機動総司令官そんなにお主には荷が重かったかのすでに終わったのだ 地院夜市これが今の私と貴様の差だ前軍団長であってもな軍団長の名を捨てた貴様になめられたもんじゃな確かに軍団長の名は捨てたがこのもう一つの名も剥ぎ取ってやろう 懐かしい出たちじゃの昔を思い出すよく思い出せ一対一で痛み分けだな夜市そうじゃのその装束に何か仕掛けでもあるのかそう思うのか本当に。 《先ほどまでは私が手を抜いていたとはなぜ考えぬのだ!》「のぼせあがるな」と言ったはずだ私はもはや貴様より強い!》覚えているか夜市私のこのスズメバチの能力を貴様がいた頃はまだ未完成だったこの能力この100年の間に完全なものとなった。 驚いたか初めて見るだろ これは白と道を練り合わせた戦闘術でない何しろまだナスらついておらん春光という何を言っているその京戦装束がなぜ背中と両肩の布がないか知っておるか舎は背中と肩に高濃度に圧縮された軌道をそれを炸裂させることで軌道を己の手足へと叩き込んで戦う 本当はおぬしとこの技で戦いとはなかったんじゃがないの瀬せたまたおぬしには早すぎる半旗これだけの軌道の圧に対してなぜだ私は貴様より強い私は貴様を私に力をもたらしたはずだ それなのになぜ答えの夜市一あれが見えるなシャオいずれ警軍の長となるお方だあのお方に全てを捧げるのだお前の務めであり運命でもあるソイォンと名前を変えあのお方のためにのみ生きるのだ我が本家は代々処刑と暗殺を生りとしてきた下級貴族、うんああうん 名はソイフォンにてございますお感情はもはや憧れを超えて崇拝に近かった統括軍団長直属の護衛軍に入った閣下はよせもっと砕けて呼んでよいぞ夜市さんとかねまあよい好きに呼べわしはお主の力を見込んでここへ呼んだ呼び方など何でもよいあのお方のためにのみ生きるのだどうじゃソイフォン 護衛軍の務めにははれたかあ、はい、軍団長か下かうるさいはずじゃここに小さな蜂がおったわそれでよい来いええあっ来いと言うたからには来ればよいのじゃははい嬉しかったえ 戦いの最中でもただ幸福だったお守りするはずが私の力不足にて<笑>気にする必要はないでもこんなことで<笑>剣の振りはこうじゃそう思い詰めるなお前はよくやってくれているいえまだ足りませぬまるで妹のような気さえすることがある 私のようなものにそのような言葉だからもうよい今宵いは満月じゃいつまでもおそばでお守りいたします<笑>突然だったあなたは別れすら告げることなく私の前から姿<笑> 私は貴様に失望した貴様を憎み呪いさえしたの尊敬と信頼を裏切った貴様を絶対に私はなぜともよ様しばらく会わないうちに強くなったの<笑> なん何らかの方法でコンパクト蘇生に直接介入して強制的に分離させるか地下議事堂の大霊書回廊に収められている情報だったコンパクへの異物質埋没は彼の編み出した技術だからねの過去の研究の中に必ず隠れていると読んだこれがその答えだ 自体は無傷か素晴らしい儀殺せ銀<笑><笑>なぜ私をこれはまた随分と懐かしい顔だな即座に首をはねるおー夜市あんまり暇だったからよう、えー 派手やなすんませんアイゼン隊長捕まってもた逃げ場はないということな終わりじゃアイゼン離れろサイフォン<笑><笑>ちょっと。 Get a good girl, you're me. I t o o what's stuck up. I said, o g o r i a s i g r o s a h o k e m i n n i t a t t e n a t o n a w a t h i o t t i n i Tats Sayona, Shinigam Ay, ay, ay, ay, put h e goddamn b u t Now's your chance. Do it. EW!、Yeah.